皆さん、おはようございます。ゆっこです。今日はですね、ちょっと早起きできたので、えー、寮を求めに日光まで来ました。いや、日光とか。 日光駅。はいはいはいはい。日光はね日帰りにちょうどいい距離なんだよねいいね湯葉の湯葉のお店がいっぱいあるねこんにちは。 カステラ本ンポかチーズ卵あ金谷ホテルだベーカリーレストラン有名だよねでちょっと小腹を満たすのにちょうどいいね湯葉グルメがあるんですよと言っても食べたことはないないないない え。どうで、あ、ここじゃん。うん、着いた、着いた、ここですよ。よいしょ。日光、深田楽本舗。 いただきます。 す。あ、そしたら高専峠って峠なんで一番高いとこあるんですけどそこの峠を抜けると今度下りのコーナーがずっと続くんで、うんえー、ワインディングが楽しいっていう感じ、ね、ワインディングが楽しいのとあと沼田まで行ってしまえばええー、とんかつ屋さんがすごい多いんですよヶ原あっに抜けて。ああっ の三王林道をぐるっと回って帰ろうかなと思ってるんですけど、えー、確かね三王林道通行止じゃないですけど、ね、この間崖崩れ土砂崩れかなんかで登、はい、れないって話がちょっとあそうなんですね知り合いがいってた。 ぜひお待ちください。かけてきてね。かけてきてね。いや、ただいまの気温二十八度。空気がね、涼しくなってきた。走りやすい。 ダ イ, イヤ川っていうの？ダイヤ。 肉店ここもね日光グルメでめちゃめちゃ人気店でいつ来ても並んでるって噂のトンカツ屋さんですねアヒルボーツ。 テラってここなんだ。何これめっちゃ気持ちいいロードじゃん。いやいい天気ですね。 戦場ガハラかすげー戦って感じがするわこの街は戦場ガハラ 行っちゃいましょうかマイナスイオンだ。 いらっしゃいユヴァサフトってここでいいんですかユ、はい、はい。はい、お知らせだきます。ありがとうございました。